どうもこんばんばは、これパワーアンプに使う真空管が中に入っているんですが使う真空管によって音がどのように変わるのか検証していきたいと思います子供プロダクションンチャンネルでございますというわけでまずはパワーアンプの紹介ダイナコの M3 っていうパワーアンプを使っておりますで出力管に KT88 を採用しておりプッシュプル方式によってハイパワーを得ています 定格 60W ピークで 140W となっておりますでこっちがもともとついてたやつなんですよねソブテック、まあ、ロシアの真空化、まあ、こっちもロシアなんですけどソブテックとこれが新しく買ったというかまあパワーアンプ買ってすぐこっちに帰ったんですよねゴールドライオンまあいい音だなってこっちの方で聞いてたんだけど果たしてこっちの音は どうだったのかちゃんと検証してなかったんですよねろくに効いてないんですよこっちの真空管の音それで今回改めて検証してみようかなっていうこっちはこういう感じなんですよねでこちらこちらは ちょっとこっちの方が大きいんですよねこんな感じまあ、この2本の真空管による音の違いこれ早速聞いていきたいと思います いたたただきままししし皆さんはどのように感じましたでしょうかあかちなみに今日はワインを見ながらやってましたお疲れ様ですアルパカピノ・ノワールチリワインですねで聞き比べた感じなんですがちょっと微妙にこう分かりにくい感じでしたよねあんまり大きな差はなかったと思います、まあ、両方ともロシアの真空管だからそんな大差ないのかな中国製ととかだと 大きく変わるのかもしれないですけどまあ分かりづらかった部分はあるんですけどやっぱり音は若干違ってはいましたねえー、っとまあ私が感じた印象でいうと、まあ、こっちのソブテックの方はさっぱりとしたなり、うん、キリッと締まってて少し淡白な印象でしたでこっちのゴールドライオンの方は少しファットでこってりとした印象かな、まあ、ちょっとこう。 つややかと言いますか滑らかどっちが好きかって言ったらこっちの方が好きな気はしましたうん、なんかこうリッチには聞こえましたねこっちの方がちょっとこうさっぱりした感じっていうかうんまあでもこれ値段ほどの差があるのかなどうなんだろうなちなみにこれ値段は Amazon で3万3000円ぐらいだったと思います私買った時も今もそのぐらいの値段で 売ってたと思いますあとで概要欄の方にリンク貼っておきますんで興味ある方はそちらの方から覗いてみてください、まあ、これ動画でヘッドホンで聞いても違いなかなかこう分かりにくいかとは思うんですが実際にこう聞いた感じはなんぼかリッチ、うん、こっちはうんさっぱりした淡泊な感じ、うん、そのような、まあ、印象でした私が聞いた感じ ちょっといいヘッドホンで聞くと分かりやすいとは思うんですが、まあ、何回か繰り返して聞くと雰囲気は分かるかと思います今日は真空管による音の違いを検証してみましたまた面白いことありましたら動画にしていきますのでよろしくお願いいたしますそれともしよろしければチャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いしますそれではまた後ほどさようなら